今回ご紹介するのは、なぜこれだけの走りをもたらすのかということで、こちらの車のボディ合成、どういったところでボディ合成がアップしているのかということをご紹介していきたいと思いますで。ノアボクシー、これは TNGA の GAC プラットフォームということで、プリウス、それから CHR と同じ プラットフォーム最近ですとカローラスポーツとも同じプラットフォームになっているわけなんですけれども CHR といったらマニュールで走った SUV ですしカローラスポーツも最近スポーツモデルがまた GR ということで出てきていますので走りの車ベースのプラットフォームということで GAC プラットフォームというのら使われていますまずだからそこが一つ非常にこのモアボクシーの走りが非常に高いところの理由ではあるんですけれども もう一つ、これはノアボクシーはノアボクシーで、専用でボディ剛性がアップされているというところがあります。でまず一つ目は、ここのまバルクヘッドの部分。ちょうどエンジンがあって、このキャビンがあるわけなんですけども、ちょうどこの仕切りの部分。この部分が、スポット溶接、最適化というものが図られているとい う, まあいうところが、まず一つボディ剛性が挙げられている特徴になっています。 まあ通常ですと、スポット増し、スポットの数を増やしてあげれば、ボディ剛性っていうのはアップするわけなんですけれども、まあ、この車は量産車ということもありますので、なかなかスポット増しをするっていうのは、まあ難しいと。なので、トヨタとしては、シミュレーション C8 a を使って、まあ、どこにスポットを増してあげれば、最適なボディ剛性が得られるか、まあいうことで計算したとか。 最適な位置、最適な数のスポット溶接というのがされているということで、ここでまずボディ剛性が図られているというのが一つあります。で、このプラトームって、大体3分割になっています。ここのエンジンの部分、でこのフロントの足回りの部分と、でこのキャビンの部分で、さらにリアのタイヤ、ホイールがありますけど、 まあ、ここの部分ということで、3分割になってたりするわけなんですけれども、今度はこちら、このキャビンの部分、ここのフロアのところが、かなりボディ剛性として挙げられているということになるようですで。どういったところが挙げられているかと言いますと、このノアボクシーっていうのがすごく特徴的なところで、このビーム、 下見ていただくとわかるんですけど、ここのところ、ビームが、ここに一つ、サイドシールです。普通の車で言えば。ここに一つと、で、ここにも一つあります。で、さらに、橋桁みたいに、縦にも、メンバーが通っているんですけれども、まあ、それが、このメンバー、縦に通っているメンバーっていうのが、四つ、 1,2,3,4。で、こう横に、1,2。向こうにも 1,2 ということで、それだけのメンバーが通っていて、なおかつ、このメンバーの締結の部分というのも、先ほどのバルクレットのところと同じで、最適なスポット増し、スポットの数、それからスポットの位置というものが最適化されて、まあ、ボディ剛性のアップということで、 測られていると、まあ、いうことになります。それがまず二つ目。フロアのところもボディ合成というものがかなり大幅に上げられているということになります。で、三つ目がこちら。ピラーのところになります。で、主にはこの B ピラー。ここのレールの、ここのレールの部分。 に対して、この B ピラーのここの付け根の部分、まあ、ここのところ、今、スポットの部分見えますけれども、まあ、ここもスポット溶接されてるわけなんですけど、まあ、スポットの数、位置の最適化で強度アップが図られている。で、こちらの C ピラーの部分、ここも同じような形で、スポット増しと最適化された位置によって強度が図られている。で最後に D ピラー、まあ、ここからには今見えないので、今、フード開けます、クリアハッチ開けますけれども、ちょうどここの部分ですね、ここの部分も最適なスポット増しということで、測られていますということです。で、さらにここのルーフの部分だけではなくて、ちょうどこの下の部分。 ホ イ, ールのホイールハウスと、リアサイドメンバーの結合部というのが、この辺になるんですけれども、ここの部分でも結合部というものを最適なスポット溶接と最適なスポットの数、スポットの位置で強度を上げているということで、まあ、主にこのルーフ、B ピラーとルーフの部分のこの結合部。 というものもかなり強化することによって、ボディ剛性というものを高めているというのが、今回のこのノアボクシー、上に走りが洗練されている、ミニバンの走りとは思えないようなスポーティーな走りをするミニバンということで、非常にボディ剛性が高くて、車内の静粛性というものも静かになっていると。 でかつボディ剛性が高いので、まあ、当然ながら振動なんか振動成分なんかも抑えられているということで、上質的でスポーティーかつ上質的な走りというものを実現しているで、なおかつ GAC プラットフォームということでお話ししたんですけれどもカローラスポーツや c h r と同じプラットフォームを使っていると。 ま あ, あ、いうこともベースとしては同じプラットフォームを使っているということもありますので、ああいった、そういった洗練されたスポーティーな車の、まあ、低重心とああいったところもかなり大きく、このノアボクシーの走りも生きていると、まあ、いうことが今回言えるのではないかなというふうに思います。はい。いうことで、今回はこちらの新型のノアボクシーなんですけれども、 今回こちらの車画期的に車の走りがアップしたボディ剛性のポイントをお伝えをいたしました当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので興味のある方は是非ご覧になってみてくださいまた興味がありましたらチャンネル登録・高評価をいただけますと今後の動画の運営の励みになりますので ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。